さあ始まま、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。というわけで。ハモったね。今回もですね。え、どういうことというわけで。<笑>いや、伝わんない、伝わんない。今回もですね、おしゃれな動画を撮ろうとして失敗したので、はいはい、アフレコしております。はいはい、お付き合いください。終了。あしょしょ はい、というわけでですね、うんまあ、さっき全然説明できなかったんですけども<笑>えと今回は朝活朝活でも言うて昼だったよね昼でしたね、うん、中野のセントラルパークにある、うん、テラスのお席があるレストランに行ってきました、はいは い, はい、いや久しぶりにさなか、うん、中野セントラルパークのさ、うん、なんかこのレストランのところに行ったけどさ、うん、やっぱいい ね,、うんいいねうん、おしゃれだし。うん え、なん、まずね。うん。なんで溢れる子なんだよ。ああ、そこね。はい。まあ、みんな持ってるよ。う ん, みんな。オープニングでもちょっと言ったと思うんですけれども、はい。おしゃれな動画を、はい。撮ろうと思ったんだよね。はい、二人でね。はい、はいはいはい。でもね、うん。やっぱ、うまくいかないと。まあ、風も強いしね。そうそうそうそう。そうまあ。 一応なんか寒い中、うん。他のお客さんが、うん、外を選ばない中、うんうんうん、外 で, そう、ねでもまあ、撮らせていただいて気持ちよかったよねうんうんそうなのそう、はい、ねアフレコをしようっていうことになってアフレコを教えております あ, あおいしそういや本当で、ね、美味しかったんだよねここのレストラン、うん、ここのレストラン初めて行ったよね、うん、そうだね 日替わりパスタね、うん、僕が、うん、若鶏のチキングリルみたいなやつ食べたんだけど美味しかったいや本当とおしくてたにこソースがめちゃくちゃ美味しかったんだよねこれそうそうそうそうそ う, そう、うん、でまあ なかなかちょっと何あの近所ではあったんですけども、うん、なかなかこういうとこに来れてなかったので、うん、まあなんか来てみたよってことで、うん、今回行ってみました、はい、ご協力いただいて、うんはい、で心よく、ね、撮影していいですかって言ったらね、うんうん、あどうぞみたいな感じで言ってもらいたんでうそうそうそうそうそうそうそ、んはい、うそ、ね、うそうそうそう美味しうそうなのしそうそうそそうそううそう うん。ほら。ほら。俺、その、あれよね。<笑>美味しいもの食べるとね、ガッツポーズしちゃう癖があるんだよな。ああ、そういうとこあるよね。うん。そういうとこあるわ。うん。そういうとこある。うん。<笑><笑>でもまあ、にしても寒かったな。 あーまあでもまだ我慢できたかな。ま、う、す、ん。うー、んうん。いや、今我慢できたら多分ずっと我慢できるよ。ほ、うんとでもさ、なんか<笑>急にさ、また寒くなったじゃん。はいはい。なんかもう、あっという間に冬になってしまった。そうだね。なんか、うん、秋らしいこととか、あんまりしてない気がする。うん、そうだね。まあ、だいたいいつも秋なんてないよね。うん、そうだね、うん。あっという間に終わるもんね。あっという間に。うん。終了。 さあ、というわけで、うんと、最近なんかいいことありました。最近、<笑>何その急な。<笑> <笑>いいことありましたね。どういうこと<笑>なんか雑じゃない<笑>最近のいいことありました。いいこと、うん、面白い話して。えー面い、面白い話面白い話。面白い話かどうか分かんないけどさ、さっきさ、二人でさ、うん、年末ジャンボ宝くじ当たったらどうするっつ話をしてたじゃ ん,、うん。はい。10億円当たったらって。うん。ね、うん、夢があるよね、うん。そうだね。うん。絶対当たるわけないのにさ、10億円なんて。当たらないよな、うん、でも当たった時のことをさ、うん、考えるのってすごく楽しいじゃん。分かる分か る, 分かる。ねえ、夢、う、広、ん。 広がるよね、うん、で何をしたいんだっけショタンは、えー、僕はとりあえずマンション買って、うんうんうん、であの税金をできるだけ払おうって<笑>税金払え終わらすことでできないのかなと思ってあどうなんだろうね、うん、多分。っていうかさ、うん、何その現実味あふれるさなんかそのいや最初にその払えるもの払っとかなきゃさ後から怖いじゃない<笑>確かにねそうそうそう待ってまだ20代だよね<笑>だって20代とかだったらさ 何が欲しい、うん、何が欲しいとかさそ う,、ね、そういう夢が出てくるのかと思ったらさ全然そんなことないんだね、うん、そうだな超現実的うんまあ俺の旦那様はいはこういう方がそばにいてくれて、はい、僕も将来安泰だすな、はいうんはい、<笑><笑>なるほどうんはいなるほどで済まされたんだけどはいいや黙々と食ってん ね, そ う, だねそういえばうん いやでもほんと美味しかったよね、ここのレストラン。この後ね、はい、あ、ごめんごめん。この後さ、はい、もうほんと俺仕事だったからさ、はい、仕事がなかったらさ、うん、昼間から飲みたかったんだけどさ、でも翔太はさ、なんかもう飲めばいいじゃんみたいな感じで言ってくれてたよね。うんうん そうだね。うん。うん、いやでもさすがに飲んでから仕事に行くっていうのはね。まあ、いいんじゃない<笑><笑>まあまあまあまあ、いるよ。<笑>まあ、いる、いるっちゃいるよね。あの、まあす、一番いいのは水筒にね、うん、炭酸類とかあれだからさ、うんうんうんあの、焼酎とかをさ、水筒に入れて持っていくのが多分みんなおすすめです。あ<笑>はちなみに、したことは、<笑> あります<笑>あるかいいやもうもうもう時効だよ時効終了 だってもうあれだもんね翔ちゃん仕事中にテキーラ飲んでるっていう噂<笑>いやいやいやいやいやどこの噂だよ<笑>いやまあまあまあまあそういう時代もあったかもしれない<笑>そういう時代もありましたよテキーラでちょっと一回決めてから仕事しないと、えー、みたいなそうだねちょっとね働く時間が長いとねやっぱそういうね楽しさをやっぱ自分で楽しませるっていうのがやっぱ一番いいと思うから、ね、自分が自 分,、ね、自分がそうそうそう、うん、それが一番手っ取り早いというか確かにねそうそうそうそうだからそういう意味<笑> でもなんかそういうちょっとふざけたぐらいがま あ, あ日本人にはちょうどいいのかなと思ってますはい、はい、というわけで終了見ている方々が真に受けそうなので<笑>一応否定はしておいた方がいいんじゃないああのっキ聞ラなんて飲んでませんよみたいなあえそうか<笑>そうかもうこれでもうやってたなっていうのが<笑>いやいややっぱまあまあ時効です <笑>はいはいはいはい、まあまあ別にね、そういうね、あの、仕事前は飲んじゃいけないっていう規則ない。あ、終わりです。よ はい、はい。というわけで、中野セントラルパークにランチデートに行ってきました。はーはーよかったね。よかったね。はい。なんか、たまにさ、こういうおしゃれなさ、うん、なんか、ランチデートみたいなのもいいよね、うん。うん。というわけで、ここまでにしたいと思います。は い,、はい。気に入っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティクトクもお願いします。では、またうん。んうんバイ。ーい。 あ、おいっせーおいし い, <笑>お い, しいうん、大丈夫おいしいって<笑>あん、大丈夫おいしいんだよあん、大丈夫